皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年5月29日、新しい1週間の始まりです。エピソード依頼帳に釣りのお題がありましたので、赤依頼の納品をしてきました。そうしたら、釣りレベルが49に上がりました。カンストまであと1つですね。ついでに釣れたうなぎのキングサイズを、お庭の釣り堀に入れておきました。 大富豪決定戦は予想通り1000位ランクインのボーダーが毎日10ポイントずつ上がっています。今のところ何とか食らいつけていますが本当にギリギリのラインなので大変です。そしてトランプポイントが溜まっていたので妹のトランプと交換しました。バージョン5の時の単位戦をサボっていたせいで取り逃していたやつです。ダークドレアム杯が終わったら使ってみようと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。